うーんパンもかぼちゃも入ってはいるんですが。 味はほとんどクリームチーズの酸味になってしまっていますねちょっとクリームチーズが多すぎだないクリームチーズが好きだったのはいいのかもしれませんがかぼちゃやハムの味を安心に感じたかったなと思うとちょっと残念ですねなのでもっとチーズを減らした方がいいかもしれませんということでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです